今、え、日、ー、はかす汁キムチソースケシャケの焼き物ご飯ですまだねおなかはちょっと本当じゃないんですけども薄い松ぼろでいい感じの味しますね しいただきます。 はい。 うまいよねー。 もう怖い。早口の方が好きだから。びっくりしました。<笑> 締、うん、水はがね そう。 Mm -hmm. It's g p l e a s うん。 まえ うん。 春花。うん うん一、うんうん、回は数重食べられるね My、wow. life. やっぱり季節季節の<笑>美味しい食べ物はありますからねどんどんキャベツでいきましょうそれでは今日もごちそうさまでした